今週は弾んでくださいね。 ね、敵車両撃破ですか後でろ過しようと思ってたのに。 よ、球も高いんですから。<笑> 何も外さない 遅くです少ない元手 で, で大きな獲物商売の基本です離体が完全にやられましたね動けません離体が治りました死を待つしかないそんな絶望はさせたくない離体修理完了巻き返しますよ敵車両の撃破を確認そこ油断しない油断したら罰金取りますよ 装甲を貫通しました。そこ元の補足です。こんなところで死ぬ気はこれっぽっちもないのでよろしくですよ。